かけるニュースです、キッズコネクションの動画が800個を超えました。で以上ですじゃあさようなら